通じた地域貢献青少年育成文化交流を会のモットーとし東京のエイサーという新しいことへの挑戦を続けながらも沖縄から受け継いだ伝統と規律を守り伝えていくことを目標に活動していますマハイとはウリズンの季節に吹く風で先人たちはこの風に乗っていろいろな国へ渡り貿易などをしていたそうですマハイは 海の向こうから豊かさを運んでくれる風として人々に認識されていますこの名前は琉球大学中純一教授よりいただき祭りや踊りを通じて私たちが東京沖縄双方に海の向こうから豊かさを運ぶ風となれればという思いが込められています東京中野マハイエイサーの皆様ですそれではお願いいたします 街、え、のー、皆様東京だからも早いさロでーす。 Bye.、Oh 聪里你不许你 有叔叔叔